チラッではごゆっくりお楽しみくださいこちら業務スーパーのミニプラリネチョコレートでも食べたいと思いますこちらがおそらく基準となるであろうトリュフこちらがコーヒーオレンジどれなのではまず代表としてトリュフチョコレートに顔を出していただきましょうえーと 中はこんな感じになってますね、うん、ちょっとなんかこぼれそうで怖いんですはいこんな感じ割るのは無理だね。もうこのままいきますねではいただきますれこれがベースかなと思って食べたら油断した結構これくるな好みが分かれそうな味だなこれはチャンネル登録よろしくお願いします 最初に食べたこのベースとなると思ったチョコレートトリュフなのですが食べてみると結構洋酒の香りがきつかったですねなので洋酒の香りで好みが分かれそうな気がしましたあと小さな子が食べるのには向いてないかもしれないですねでこちらのコーヒーは割とコーヒーの苦みが口の中に広がってきてチョコレートが甘めなのでそれでうまくこういうふうにバランスをとっていて美味しかったでこのオレンジはまあオレンジということで 想像はつくかもしれませんが酸味が強かったですねでもそんなわわってなるような酸味ではなくて程よく甘さと中和するようなそんな酸味でした多分これが一番いろんな方に受け入れられるようなそんな気がする味でしたねで今回は、まあ、どれもなんか優劣があるというよりは個々人の好みによって食べ分けてほしいそういう風な商品だと思いますのでこれは全てを通合して自分の中ではこちらの点数とさせていただきます